こんにちはペレットストスーブ の, 時間です森と水とのチャンネルではペレットストーブの魅力について少し掘り下げてご紹介していきたいと思います今日はエディルカミンのアニアを紹介しますアニアはエディルカミンとしては初となるシールドストーブレオナルドティッシュシステム搭載のガラス外装のかっこいいストーブです 今後ろでで燃えているのがアニアです。最大の出力が 8kW でこれだけの出力があればだいたい家一け暖房しきれるぐらいの力がありますえこのアニアですけども私は5つの視点からご紹介していきたいと思いますえまず今最初から触れているシールドだという点ですね 言葉の通りシールドですから閉じたという意味ですペレットストーブの場合は室内に開く場所が何箇所かありますガラス周り、まあ、掃除の時当然ガラス開けますんでこの扉周りですねあとは燃料タンクですとか着火ヒーター周りなどに少しずつ隙間があるわけなんですけどもそういったところにパッキンを入れてバネを入れてきっちりロックをかけて えー、室内に排気が漏れ出さないような仕組みになっているのがシーールドストーブですヨーロッパではこのシールドについての基準がありまして数年前とまたちょっと基準のですねこの測定の仕方が厳しくなったみたいなんですけど、まあ、扉何千回かガチャガチャ開けてガスケットのへたり見てその後の漏れをチェックするとか、まあ、そんな感じになってきてるみたいで、えー、需要が高まってるんだと思います。 でなんでこのシールドが出てきたかというと大きく言いますと2つの理由があると思います1つは、まあ、ちょっとさっき触れましたけども、燃焼ガスの漏れを極 力, 極力減らすという目的でもう1つが住宅が高気密化しますと換気システムがついてきますのでこの換気システムの影響を燃焼が受けないようにするというためのものですね 新築では今24時間換気日本でも義務化されてますんでうちでもまず新築のお客様にはシールドからご案内するんですけどもどうしてもお値段高いんでなかなか選んでもらえなくなりますまあ値段高くなるのはですねちょっと分かるところがあります構造が難しくなるんですねいろんなところをきっちり閉じなきゃなんないですから、えー、これまでのストーブとはちょっと変わってきます えー、例えばで言うと変わった点として今隣に従来機の、まあ、これ FE モデルっていうんですけど室内の空気を取り込んで燃やして吐くタイプのものですね、えー、こうした機種ですと、まあ、ガラスクリーンエア、えー、とペレットストーブの場合は木燃やしますんで多少ガラスどうしても曇るんですね特に火力絞って使ってる時に、えー、曇り気味になりやすいです そうした時のガラスクリーンエアを従来機ですとこの扉の周りからですね、取って流してきれいにするんですけどシールドの場合は室内から取らないですえ外気導入したそのダクトこれがまあ本体の裏で分岐していくわけなんですけどその分岐を構造の中通してガラス沿いに落としてくるんですねで着火ヒーター周りも同様です 室内からは空気取らないでその分岐から取っていくんですねでそういった構造がなかなか難しいみたいで、えー、シールドはどうしてもお値段高くなります、えー、シールドストーブと従来機、えー、各社のカタログを比べててちょっと気づいたことがあるんですけどもどうもですね燃焼効率がちょっとだけ上がってる感じなんですねでこれは私の想像ですがガラスクリーンエアを 加湿炉内に落とす時に一旦中で予熱してから落としてきますんでおそらくこの辺りで、えー、二次燃焼効果が出てんじゃないかなとそれで燃焼効率も上がったりしてるんじゃないかなというふうに、えー、想像するところがありますまあ、えー、1点目まずこのシールドについてですねで2点目レオナルドシステム えー、とこれについてはですねちょっと時間かけてあのご案内していきたいと思ってるんですけどもえエデルカミンが開発独自に開発した燃焼制御システムのことなんですねでどういうものかっていう と, えと燃えてるときにまあファンが回っててでそのファンの回転数を室内の気圧炉内の気圧これらを 常にセンサーが見 て, てでそのセンサーからマイコンに信号がいってそれを排気ファンにフィードバックかけていくってうまあそういうシステムなんですけどえ何のために必要になるかっていうと各火力ごとの最適燃焼を維持するためでそうであればデフォルトでですね初期値で設定してやればいいわけなんですけども実際の燃焼過程ではまあ例えば外で 風が吹きつけたとかあとは今の家の換気システム結構きついんで、えー、レンジフードが動いた時に炉が影響を受けちゃうんですねでそういった時に、まあ、室内側に引っ張られるわけなんですがそれをすぐさま感知して排気ファンの回転数をグッと上げて引っ張り直すと、えー、常に最適な空気量が維持されて燃焼できるようになってるそういうシステムがレオナルドシステムなんですね でこれをですねうちで過去にかなりきっちり調べてきまして1回目が今年の1月で2回目はつい最近なんですけど11月にやりましたで何やったかっていうとえうちはですねあの機密結構高くしっかりしててシー値でいうと 0.1 っていうまあ結構これ記録的な数字だと思うんですけどえ機密住宅になってます でおまけに換気システムが集中ダクトの能力の高いのを入れてあるもので室内のですね、負圧、えー、負圧というのは家の外と室内の気圧差、これがですね、通常ですと大体20数パスカル20パスカル前後なんですけどあってこの換気システムをフル稼働させる最大のモーター回転で動かすと70パスカルを超えます。 かなりきつい負圧環境を強引に作り出すっていうことができるんですね、まあ、この環境はストーブのテストにはもってこいなんです、えー、普通ではありえないような負圧環境の中でストーブ燃やすことができますからそういうわけでこのレオナルドシステムをチェックしてみました、えー、そうしましたら、えー、レオナルドなかなかすごくてですね70パスカル余裕で追随してきました 急激に変動させたとしても結構ついてくるほとんどエラーは 出, 出ずに日常的には多分これエラー出さずにですね、えー、使いこなすことができると思います今の一般住宅ですとだいたい普通で、えー、5パスカルからですね30パスカルぐらいの負圧が生じてると思うんですけどもこれ私が測ってきた結果ですね、えー、聞くところによると60パスカル超えるような 負圧環境になるお住まいもあったりしてまあこれはそうなる理由があるんですけどレンジフード同時給排にしてないとかですねまあそういう理由いろいろあるんですけども仮にそうした厳しい環境であってもレオナルドシステム搭載のエデルカミンのストーブであれば問題なく安定して燃やすことができるとえこれをですね具体的な数字で検証することができたので非常にえいい結果が取れたと思います すでにこの結果は日本ペレットストーブ工業会のメーカー部会で私発表させてもらってましてパワーポイントにして約80枚のスライドにしてありますこのうち抜粋して一般公開もしますんでもしよろしければこれも目通していただければと思います、まあ、私たちストーブ屋ですんで機械側がですね、まあ、きっちり制御してくれればやることないんですけど 仮にそれセンサーが故障した時とか何が起きてるか分かんないような時にそれを感知し自分たちの目で見て判断して対処していかなければいけないですからレオナルドシステムがどれだけ優れているとは言ってもやはり私たちストーブ屋っていうのは技術を高めていかなければいけないなと思ってますエラーが出なければいいってい う, ふう考えはちょっと甘いと思います適正な燃焼を 機械が制御しようがしまいがやれるようにするっていうのがストーブ屋の務めだと思いますちょっと脱線しましたでレオナルドおま最後にですねちょっとおまけの話 し, しておく と,、えー、とストーブがですね、えー、燃やしづらいのはあの火力弱い時なんですね熱量も弱くて空気も減らしてるんでスス出やすかったりしてですねまたそういう時は炉内の圧力もまあ低めになってるんで 室内の換気で引っ張られた時の影響を受けけやすいわけですこういった時にレオナルドがきっちり効いてでこのストーブは炎の形崩れないいんですねだたい一定できれいな形で火の粉もあまり飛ばずに燃えていてこの燃え方はあのゆらっと燃えるのが好きな方からするともしかしたらちょっと好きじゃないかもしれないんですけど私はこの燃焼コントロールするストーブ好きなんで。 えー、気に入ってますこのピタッっていうこの燃え方見てみたいという方はぜひ、えー、まだまだあのうちで検証燃焼を続けてますんで見に来ていただければと思います3つ目のポイントこれが温風と輻副車兼用のストーブだっていうことなんですねでまあストーブや長く続けてきてますとペレットストーブで お客さんからですねあんまり好まれないところとしてあの温風が出るるるっていうのよよく言われることあるんですよ、まあ、あのこう肌に当たった時に乾燥しやすいとか部屋が乾くとかですね、まあ、そういうことで言われることあるんですけど実は家の湿度そのものにとっては温風が出るかどうかっていうのは本当は関係ない話なんですけど体感的に空気がこう当たるとやっぱり違和感あるっていうのはすごいよくわかる話なんで。 えー、副車型好まれるお客様も少なくありませんでこのアニアの場合は、えー、っと音符と副車兼用なんですねおまけにこの音符の出方にちょっと特徴がありますそれちょっと紹介しますえー、っとまあ副車型ってことはつまり音符止めて使えるってことなんですけど、えー、そういうストーブは他でも、まあ、あるにはあります しかし大抵の場合火力を絞って使っている時は温風止められてもこうガーッと燃やしている時は温風止められないんですねそういうものが多いんですでそれがなぜかっていうと温風型と輻射型ではストーブの構造に大きな違いがあるんですね温風ストーブはストーブのこのペレットの燃焼で出た熱を効率的に空気に移し取ってそれを部屋の中に 持ってくる部屋の中をこの空気の熱で温めるっていうのが あ, のあるわけですもちろん音符型だからといって副車は出てないわけじゃないんですよここ結構ガンガン出てるんですなんですが、えー、ストーブを冷却しながらあ運転してるわけですね、まあ、空気に熱を移し取るっていうことはそういうことなわけです、えー、で副車型の場合はあのー、熱移し取っちゃいますと本体冷えちゃいますんで えー、なるべくそうしないようにして本体をカッカッカッカ熱くさせてそこから出す輻射熱で 家, 家の中温めるわけですねまあ本体の 熱, 熱上がりますと輻射熱も強くなりますんで、えー、そうした気候になるわけでこれはあのストーブの構造としては違いがあります一方は常に冷やしながら一方は冷やさないというわけですから。 えー、違いが出てくるわけですねアニアの場合はこの辺りのバランスをうまくとってまして複写、えー、型でも最大火力でも使うことができますでもう少し突っ込んで言うと複写の時っていうのはですね実は熱交換の効率は温風型と比べて落ちちゃうんですねそれは今の解説からもお分かりいただけるかと思うんですけどそういった時にですね省エネで運転したい場合 えー、副射型の時で使う時と音符型で使う時の排気温度の設定変えるることができるんできんすでレオナルドは、えー、室内の空気量を見ながらです、ね空 気, 量まあ、気圧差見ながら燃焼制御するっていうシステムなわけなんですけどもそれに加えて排気温度を見ながら過剰な燃焼になってたらペレット絞る、えー、足んなければペレット増やすっていうようなことをある程度はやってくれてるのがこの あのえー、とエディルカミンのストーブでして、えー、それをお、まあ、やってますでまあ音符の時と副車の時で背景温度の設定変えることができるよと結構細かいところの設定が変えられるようになっている私たちからするとおそこそこ調整したかったんだよっていうようなところが設定できるようになってる優れたストーブだと思いますでこの後 アニアのですね、温、えー、風の出方なんですけどこれちょっと特徴ありまして一般的なペレットストーブは大体ですねこの本体の前から正面に向かって、まあ、上からで上の方から出るタイプと下の方から出るタイプあるわけなんですけど、えー、正面に出るんですねでアニアの場合は上に吹き出すんですよ上に吹き出すから温風の時もあんまり気流感ないんですよ ななくくとも直接当たる感じは全くないですねでおまけにですねこの上に上がった熱、えー、い空気っていうのは、えー、天井に当たって天井を温めると今度はそこからですねじわっとした風車出すんですねじわっとしたものですけどねでそれがこう流れていって熱いまま循環してくれるんでかなり効率的に家の中を温めてくれますまあ私それ驚きだったんですけど この機種だったら2階の、まあ、吹き抜けあって2階の子ども部屋のドア開けとけば足元まで行、えー、けるなというのを実感してます実際子ども部屋子どもたちがち暑くなっちゃうんでドア閉めとくって言って、えー、あんまり開けてないですねまあそのぐらいあの家全体温める力がありますというのが3つ目の音符複写兼用の話ですね で4つ目、えー、ガラスの扉が二重になってるってことですでこのアニアはこの円形 の, この円柱型のです、ね、スタイリッシュな作りになってるんで外側のおガラスこれ R きついんですねでこのデザインだとあのガラスつけないでダミーのままっていうのは多分無理だったんだと思うんですけどえー、でそうなると R のきつい耐熱ガラスって製造難しいんですね、まあ、できないんですよそういうわけでこの外扉二重扉の外扉のガラスはかなりきつい こ, う、まあ、この外装に合わせた R になっていて内側の扉は多少 R ついてるんですけど分厚い、まあ、どちらかというとフラットなあの扉になってますで 今私このストーブの目の前で、えー、お話ししてるんですけどこの位置までいられるんですねでこれ外扉こう開けますと、まあ、今パワー1の一番弱いところですけどこの位置いられないですかなり副車来るんですねで、えー、このですね副車の出方については好み分かれると思います これまでのストーブですと、副車が強いのが当たり前だったから、ちょっと違和感あるわけです。強い熱受けたいですから。この副車熱のこの強さは、他の暖房では出せないメリットなんで、やっぱりこれ欲しいわけですね。なので、うちではこれ、開けっぱなしで、一枚扉で使ってるんですけど、でこれ、見方変えると、こう閉じた場合のですね、熱が出にくいっていう、見方変えると、ここまでいられるわけですから。 あのそばでで暮らせるわけですテーブルや椅子を近くまで持ってきて、えー、過ごすことができると日本の住環境の場合ストーブの位置をですね余裕持って広く取るっていうのはなかなか難しいですよねそんな時にアニアでしたらこのガラス閉じていればでアニアの場合はあの近くまで寄れるんで このリビングですぐそばまでテーブルや椅子を置いても過ごせるんですねでそうなってくると、まあ、8キロの力あるんでこのストーブ1台で家全体暖房できるわけなんですけどももし他の出力の小さいタイプのストーブで、まあ、仮に寄せることができたとしても火力足んない場合が、まあ、あるわけなんですでアニアは火力十分でしかも前は。 あんまり開けないでも過ごせるんで、えー、そういうメリットあるかなと思います上から出る強い熱で家は温まるしこれまでは私は意識したことないような使い方ができるストーブじゃないかなというふうに思いますで4つ目がそれですねこのガラス二重っていう話で5つ目はこれもうおまけなんですけどこれです リモコンヨーロッパのストーブはリモコンついてるタイプ多いですでオンオフから、えー、火力のコントロール送風の強さ、えー、アニアの場合は送風を切るまあ副車で使う場合のですねそれもこれでこいつがですねあの温度センサーにもなってるんですよ、えー、室温設定しといて遠くに置いとくじゃないですかそうするとストーブと。 更新してですね、この設定の温度に達するまで強く燃やして、えー、設定温度を足したら自動で出力最小に絞るというようなことをやってくれるんですねでこれ意外と便利です、まあ、最初はですねリモコンなくてもいいかなと思ったりもするんですけどあると便利なんで、えー、使い勝手いいですよで、えー、とさおまけの話もう一個 えー、スイッチオフからのスイッチオフからの完全停止が早いってことですだいたい15分で全部止まっちゃうんですけど他のストーブですと、まあ、こんな早いのなかなかなくてだいたい早くても30分45分ぐらいはファン動いてるんですねでこれ何でかっていうと1つには、えー、こうオフしてもまだ燃えてますから こののペレットをままず燃やし切るっていうのがありますで2つ目があ本体を冷やしてやるためですねも今まで燃えてましたから本体カッカカッカしてますんでこれ冷やしてやる、まあ、そのために結構な長い時間もう十分燃え切った後も余裕持ってファン動いてるんですけどそのことでストーブ冷えちゃうんですねでアニアは15分で完全オフになるんで ストーブまだ熱いままなんですよだからその余熱が結構残りますこれはあんまり注目されてないけど結構僕メリットなんじゃないかなと思って最後おまけの話に持ってきましたさあこんな風に紹介したアニヤですけどもお見た目もなかなかガラスのスタイリッシュさがありますが中身はさらに注目度抜群なんで、えー、うちで。 実際に体感することできますんで、この炎の感じ、よかったら見に来ていただければと思います。次回はまた別のストーブ、ストーブの使い方、紹介していきたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。